山梨より参りました山賀灯籠踊り保存会のものでございます山賀市長を会長に観光 PR と踊りの保存継承を行っております山梨は明治の芝居小屋八千代座九州最大級の木造温泉桜湯そして色鮮やかな壁画で有名な千部山湖区などがあり 古代から近世まででの歴史ロマンあふれる町です私たちが今頭に掲げております山形灯籠は和紙と糊だけで作られており非常に軽く繊細なものですこの金灯籠の他にお城や神社などをかたどったものもあり国の伝統的工芸品に指定されております 毎年8月1516日には柳川灯籠祭りが盛大に行われますその起源は第12代慶光天皇がお越しの際濃い霧が立ち込め里人が松明を持ってお迎えしたことに由来します現在では大宮神社に灯籠を奉納するようになり 1000人の女性による灯籠踊りが祭りの見どころとなっております。それでは、引き続きまして、山田灯籠盆踊り、山田灯籠与平雄節の2曲をご覧ください。